甲府の特殊訓練ってなんだ石掘りの邪魔になる雑念を払う修行なんだ甲府つきって女が寄ってきたらともえ投げ<笑>これが甲府の鉄則だ甲府って大変だな<笑>